4万本目にやってまいりました534ヤード、えー、パー5です、えー、左ドッグになってます飛ぶ、えー、選手はバンカー越え池越えを狙っていけるパー5ですが、えー、2打目からは上りになっているために、えー、2ホームはかなり難しい距離になっています、えー、皆さんの 距離を考えると狙い目はバンカー越えぐらいになるのではないかと思います上上真ん中からドローがかかってないショットです加藤選手右から 完全にフェアウェイの右をキープしています杉の選手はバンカー越えを狙っていきましたナイスショットですフェアウェイ真ん中高山選手はバンカー越え ちょっと右に出てしまいましたフェアウェイキープです加藤選手第二打です真ん中に綺麗にフアウェイにキープしましたさあ高山選手第二打 ええ、右、ちょっと曲がりすぎて、右楽です。次の選手は。バンカー越えで、いい位置にいます。大体、これはちょっと右に出てしまいました。右バンカーか。谷田選手は。 バンカー越えのナイイスドラブでした残り100ヤード以内につけてバーディーを取りたいホールですユーティリティでレイアップしていますナイスショットです、えー、フェアラフですがナイスショットでした加藤優香選手残り160ヤードです ピンに向かっピンの右に向かってな飛んでますナイスピンの右ちょっと当たり悪かったですがオンしましたタイナ選手残り120ヤードもう少し距離が 出ていればという感じでしたがうまく撃っておりますナイスバンカーからのサードショットうまく打ちましたナイス加藤選手約15ヤード 下りのフックラインですうんちょっとショートかフックライン読向けないか、うん、ナイスタッチでした ナイスバーディー関野選手一つ落としました惜しい思ったより少し回ったようです谷田選手はバーディーパッドを若干オーバーしてしまいました下りのちょっと難しいシ m バーディーパッド ナイスパーパーセーブですナイスパー5番ホールにやってきました374ヤード、えー、右ドックレックで今日の T から吹き流しまでは270ヤードで吹き流し狙いのホールになります関野亜美選手 すっぐ吹き流し方面まで飛んでいってますかなり飛んでいます。<笑>えー ちょと吹き流しあたりまで飛んでいますこの二人はかなり飛ばし屋です250ヤードぐらいいっています高山選手ちょっとフレードがかかりすぎてバンカーバンカー方面ですあちょっと跳ね方によっては 右ペナルティーエリアに行ってしまうかもしれません加藤選手フェアウェイ左に何ンスショットですさあ加藤選手第2打目残り175ヤード残りです タイネル選手残り143ヤードですが上りなので155ヤード程度でしょうか。 ドローがかかっていい感じで飛んでます。内装？関野選手は？残り135ヤードの森で145ヤード程度でしょうか？数は若干上げているように感じます。 グリーン左エッチです高柳選手2打目でアップして残り約80ヤードですナイス加藤選手約10ヤードのアプローチ ナイスアプローチナイスセーブさあ関野選手これも約10ヤードのアプローチ少し伸してしまいましたさあタイナー選手バーディーパットです 抜けませんでしたナイスパ約1メートル50センチの残りのラインが残ってしまいましたナイスセーブ高山選手はレイアップから残り80ヤードを50センチにつけ ナイスセーブですナイスパーピンに向かってまっすぐ飛んでっていますピン右、ナイス ちょっと曲がって左ですが距離したいナイスンういうんちょっと左に引っ掛け気味です左バンカーかあっみなに超えましたグリーンギリギリにっていますが残りのパッドが 10m 以上となってます ピンの左低い弾道です左にナイスアプローチでした。さあ、高山選手は バーディーパット下りのスライスラインちょっと残してしまいました加藤選手は高山選手の 約2 3メートル短いパッドでライン的に強弱的には高山選手のパッドが非常に参考になっていると思いますこれも最低5 0ンチはスライスすると思いますもし ナイスタッチでした、はい、関野選手は下りです約7メートルあーこれは結構速いかなりオーバーしてしまいました パーセーブなるかスライスを読みきれませんでした、うん、ナイスパ ー, ですナイスパーこのグリーンは手前から奥にかなりアップヒルになっているので横につけてしまうと非常に難しいパットが残ってしまいます a n d I say?